文字が読みづらい君の魅力が台無しだぜスマート課長、うん、もっとスマートに使いやすさもスマートへデカ文字楽々 TT22 スマートに行こうぜあいた携帯スマート計画スー